はい、データ動画研究支援センターの上野と申します。よろしくお願いします、えっと。本センターの設置の目的というところから話を始めたいと思います。2019年度にできました、それまではデータ融合計算支援プロジェクトという名の活動 し, 活動していたところです。対象はあの、諸科学産業界でデータとシミュレーションに関する課題を持つ研究者で、その研究者に対して、 データとシミュレーションを融合させる技術に関する課題解決に向けた支援。で主な主たる活動が面談。最近はあのズームが多いんですけれども、タイミングまたはズームで面談を行い、助言や技術指導を提供しております。そこがあのメインの活動になりますで。初回が無料です。2回目以降は何か書類を書いていただいたり、共同研究の契約で進めるという形で 進, 進めております。メンバー、 今年ですが、ここにある通りになります。えっと、遺伝研木村先生、局地県小高和先生、等数県中野先生、村上先生、藤田先生、あと、ホス属の大久保さん、そして技術補佐員2名で進めているところです。でデータどうか、えー、っとですね、何が嬉しいのかということをここにまとめています。まあ、データどうかは事組になりますが、観測データと数値シミュレーションを統合する方法。 具体的には統計の方法、制御の方法にな る, になるわけですで。データ同化をすることで何が嬉しいのか、高精度の予測ができる、計算時間を大幅に短縮したシミュレーションモデルを作ることができる、そういうことが可能になります、まあ。最近の巨大や巨大で複雑なデータの解析においては、バラバラのデータとか、時には矛盾を含むデータなどもありますが、それをまとめて一つのシステムとして、 あのそれなりの整合性を持った、こそれなりにというところが大事なんですけども、それなりの整合性を持った一つのシステムとして取り扱うことが可能になります。で研究相談は、これ、最近のものあ、古いものを外して、最近のものを入れたものになります。上のほうが古くて、下の方が新しいものです。えっと、一番下の2行は、今年度、この1年であった研究相談のタイトルを書いているものです。 上の方、核融合プラズマ、これについてですが、これについては、初回の相談は随分昔になったのですけれども、これの研究相談を引き続き行いまして、それでの方法論での発展がありましたので、この説明したいと思います。面談現場、これは、えー、と2018年で対面で実施した時の面談現場の様子になります。ホワイトボードに、えー、その時の議論の様子が残っています。 にある写真は核融合犬からお借りした写真で、えっ、ー、と、ラージヘリカルデバイス、プラズマの実験装置になります。で、このプラズマ実験装置に関するデータ同化を進めていきたいということで始まったプロジェクトです。で、現在も続いているところです。で、これは2020年の論文から持ってきたものですが、ここではデータ同化システムが一通りできましたというところの方向になっています。左側にシミュレーション変数、シミュレーションパラメーターという、えっ、ー、と、縦に長い 状態ベクトル、ステートベクターがあり、を示しています。その右に行くと、プレディクト、フィルターという二つの箱がありまして、プレディクトの中には、えっと、t a s 3 d というシミュレーションモデル。これが、えっと、プラズマの、うの、ん、固定式になるわけですけれども、そのシミュレーションモデル、タスク3 d が含まれているものです。それに、フィルターというデータ同化の操作を合わせることで、あのオブザベーションテンパーチ p ーデータ、電 e n データ当たりますが、それをデータ同化することで、 正確な状態推定を可能にしたというものが、この2010年の仕事になります。えっと、さてですね、で今まで説明したのは、あの標準的なデータ動画の流れですで。ここでおさらいをしておきたいのですが、えっと、まず左に状態 X0、これがあります。0というのは初期値という意味で時刻が0。これからシミュレーション、もしくは予測、もしくは時間積分という言葉で、X0 から X1 に移ると。 つまり時間が一つ先に進んだということになります。で、さらに時間を進めると、x1 から x2、さらに x3 と進むことになります。で、下のところにダイヤ型が観測とありますけれども、この時には y1、y3 と書いてありますが、この例ではあの、時刻1の時と3の時に観測データが得られている。そういう状況を考えています。2の時には何かの理由で観測データはない。まあ、欠損である。そういう、まあ、よくあるケースだと思いますが、1と3の時に観測データが得られている。 その場合については、あの、1について、えっと、フィルターの操作をする。これがデータ同化と言われるものですけれども、フィルターの操作をするえ。えっと、時刻3についてもフィルターの操作をする。これが標準的なデータ同化の流れになるわけです。で、さて、今回ですが、これに制御の過程を組み込むということを進めました。で、えー、っと、いろいろニーズを聞いてみると、こんなようなものがあるので、見ていきますと、制御とは何か いろいろ聞いていきますと、適切な外力、まあ、制御入力と今と同じことに使ってますけれども、適切な外力を推定し、あの実施システム、実験装置、この場合はプラズマの実験装置になるわけですが、実施システムの運転のスケジューリングをしたい、どういう運転をすれば適切か、その運転のスケジューリングをあのデータどうかの考え方で進めできないのか。でスケジューリングですから、あの 実験装置、実システムの運転前に、じゃあこのように運転しましょうというふうに済んでいる必要があるわけですね。で観測データは実システムの運転の結果として出てくる出力ですので、観測データを見てからじゃあスケジュールを立てましょうというのは意味がないわけですで。さらにこの時間積分のやり直しはしたくない。これはシミュレーションの積時間積分が重いという都合によるものです。この、えー、とニーズを踏まえて新しい モデルを立てることにしました。まずはじめに、えーと、X0 から始まりまして、シミュレーション時間積分で X1、X2 進むところは一緒ですけれども、今回の場合は、外力という変数で U1、U2、U3 というものが増えています。変数が増えているわけですね。そうしますと、もともと X0 から始めたところに、シミュレーションによる時間積分と外力 U1、両方の効果で X1 が決まると。で、X1 から X2 に, になるときには、 同じく時間積分と外力の U2 によって X2 が決まる。そして U3 には X2 からの時間積分と U3 という外力によって結果が決まってくると。そういう外力を明示的に示したモデルを考えることにします。でですね、あの適切な制御をしたい。で、適切とは何かというところでしたけども、これを、えー、と議論していくうちに、こういう状態になってほしい。目標状態、 を用意して、それになるような概力を求めたいと。ここにありますのは、Z1、Z2、Z3。このような状態に将来的になってほしい。そういうふうにするには、どのように U1、U2、U3 を与えればよいのか、それがあらかじめ分かると、あのハッピーであるということです。で、この状況になります と,、えー、っと、この目標状態、Z1、Z2、Z3 はあらかじめこうあってほしい。 というこういう結果を出してほしいというものとして、ある意味、確定したデータの形で得られますから、これを使うことで、フィルターの操作をすることができます。つまり、目標状態に対してデータ同かする。るこれ今、Z フィルターと書いてますけれども、目標状態 Z に対してデータ同かする。るそうすることで、あの縦の方に Z1、X1、U1 とありますが、この Z1 のデータ同かすることで、U1 の 最,、えー、と最適な値を求めることができるわけです。 同じように z に与えることで u2 の最適値を求めることができる。それでですね、この u1,u2,u3 に対して、ここから、もともと u1,u2 は、あの、確率分布の形で得られるんですが、そこから必要な外力一つの、えっ、ー、と、一つの値を取り出して u1 アスタ、u2 アスタ、u3 アスタと決めます。これを求めると。この結果を制御入力として、実システムの運転のために使うことにします。 こうすれば、Z1、Z2、Z3 に近いような出力が 得, る得られるだろうということで、この赤い枠の中をまず手にすることができます。で、次はですね、この U1 アスター、U2 アスター、U3 アスターで運転をするというスケジューリングが決まりました。そうしますと、この外力を与えたときに状態はどうなるかというのを求めることができるわけで。 この U1 アスター、U2 アスター、U3 アスターを使って、X1、X2、X3 はどうなるか。これを調べることができます。ここのところは、あのさらに U1 アスター、U2 アスター、U3 アスターは一つの値として決まってますから、あの同じようにデータどうかのプロセスを用いて、U フィルターと書いてます。観測データの代わりに U1 アスター、U2 アスター、U3 アスターでフィルタリングをすると。ということで、このアスター付きの概略を入れたときに、 状態がどううなるるかというのを推定することがでできるわけですこれは実際のシステムに入力したものですから、よりその実際のシステムに近いような状態が推定されることが期待されるわけです。で、運転をしていくと、もちろん観測データがその結果出てくるわけですが、観測データ Y1。Y1 はも、えっともと目標状態の Z1 に近いように U を推定して、それで運転した結果ですから、Z1 に近いはず。 まあ、完璧にしてにはならないでしょうが、近いはずのものが出てくるわけです。この観測が出てくることを最後にダメ押しの形ですが、この結果が出ましたということで、えー、と Y フィルター、こ の, デ, ィオあのデータ動向をするわけです。ここでのポイントは Y1 だけですけれども、えー、X1、X2、X3、つまり観測データが得られたときよりも将来に対してもフィルタリングをすることで、えーと 時間積分をやり直すことなく、次に X3 からつなぎ続きを進めることができる、そういうような仕組みになっているものです。はい、あのこのようなあのモデルを立てまして、仮想プラズマ の, あの数値を用いた制御数値実験を行いました。そうしますと、あの赤い目標状態に対して、えーと、緑の状態推定値を得ることができましたのであの、目標状態に近い出力を得るような制御設計ができたということになります。 えっと、この話題変わりまして、今年度の活動の一つとして、データどうか夏の学校2022を共催で進めました。これはあのオンサイトでの勉強会になるもので、青森県むつ市で行ったものです、えっと。ここにお見せしている写真は、あのホテルにある宴会場に机をスパースに並んであの、距離を取りながら演習を行ったふ時の写真になっています。あのこの時のあの 会場の手配な ど, かなどをあのこの DSCS で, で行いました。はい、これで活動報告をまとめになります、えーと。研究相談、あの先ほど一件、概念校を説明しましたが、他に出張の 研, 研究相談も行っています。これは学会であの展示会場に出したブースの例になります。えー、と他には今 お, お示ししたのは講習会ですね、夏の学校はこれに当た る, す当たるものです。 他あの公募型共同研究、ルイス DS ユニットの活動も進めているところです。えー、と研究者談の申し込みはあのホームページをご覧ください。以上になります。ありがとうございました。